はい、それでは、投稿で行っています、リジネススキルアップセミナーの1週目で行っている Excel の説明をしていきたいと思います。テキスト45ページ。まず、こちらにある表を作っていきたいと思います。セミナーでもお話していますが、まず表を作る場合、形を作っていかなければいけないんですが、テキスト の表を作る場合にはこちらシート切り替えますテキスト表練習シートに移動してください。で、時たまリボンのすぐ下にセキュリティの警告、マクロが無効にされましたという黄色予備またはオレンジ色のみが出るのですが、これに関してはコンテンツの有効化ボタンこちらを押していただくと結構です。 では、まずこの B の2のセルから入力をしていきます。で、先に項目から入力をしたいと思うんですが、名前、商品、金額、割引、合計金額。こちらを作っていく際、キーボードの矢印キー、またはマウスを使った移動。<笑>これも、まあ、悪くはないのですが、あまりにも項目が多かったりすると、移動の手間になってしまいます。 そのため、まず項目を入力する場合には、その項目部分を範囲選択を行います。で範囲選択をした後、全角モードにしていただいて入力を始めていきますで。範囲選択をした後に入力をすると何が良いかというと、エンターキーを押すだけで次の横の行に移動してくれるというものになります。なので、 矢印キーまたはマウスでクリックなどをしない限りは Enter キーのみでこの横の移動を行うことができ移動の手間を省くことができるようになりますでは続けて入力していきますで今範囲選択が行われている状態なので このまま、後ほど中央揃えにするので、先にやっといてしまった方が効率が良いということで、中央揃えボタンを押しておきます。これを後回しにしてしまうと、範囲選択をやり直すという手順が増えてしまいますので、それはあまりよろしくないと。で項目を中央揃えにする理由としましては、文字は左揃え。 数字は右揃えいという暗黙のルールがあるんですけれどもその2つのデータではないよというのを見せるために項目は中央揃えいにするというルールがあります。はい、で Enter キーを押し続けて名前のところに移動していただきます。その後に下矢印ボタンを押していただくと範囲選択を解除され そのまま名前の下から入力を行うことができるようになりますでは入力していきます<笑>ここの名前部分に関しては特に指定がありませんのでそのままテキスト通りに入力していただいてもいいですし自分の好きな名前を入力していただいても構いません 6行ですねで次に商品名です。パソコンとプリンターを入力していきます。でえー、と昔のバージョンからですね、えー、頭文字が一致した場合、パソコンがエクセルですね、エクセルが音文字じゃないですかと、えー、予測変換みたいなことをしてくれます。その間違いがないんであれば、 エンターキーで拡張していただいて、もし間違っているんだったらそのまま修正していただければ結構です。これを覚えていただくだけで入力スピードが上がりますので、覚えておいてください。はい、そうしましたら次、金額と割引に数値を入れていきます。ここもですね、えー、と数値を入れるということがもうあらかじめわかっています。ただ、エンターキーで移動していき、 また割引を入力するために上に移動しなきゃいけないっていう手間を考えるとこれもあまり特則ではありません。なので先ほど項目でやったように入力する場所のみを範囲選択します。そうすると先ほどは1行だけだったので横移動したんですが今度は2列複数行となりますので下に移動していただいて一番下まで来ましたら 右斜め上に上がると。アルファベットの N を書くような動き方をします。で、一番右下まで来て Enter キーを押すとまた上に戻ります。このように Enter キーのみを押し続けることによって、この中でしか動かなくなり、入力ミス、入力漏れなどを防ぐことができるようになります。で数字を入力するときのポイントは3つ。まず1つ目、半角モードにすること。半角モードにする理由は、 数字は変換をしません。変換をしない状態で数字を入力するとなりますと必ずこの入力した下にです、ね、変換バーというものがついてしまいますそうすると Enter ーキーで下に移動するためには エンターキーを1、2と2回押さなければいけなくなります。しかし、数字は変換する必要があります。そのため、入力する前に半角モードにしておくということが必要になってきます。2つ目、範囲選択をすること。で範囲選択にする理由は、先ほど説明したように移動の手間、ミス、そういったものを省くことができるようになるということになります。 で最後、3つ目に関しましては、2期揃えにしておく。こちらがポイントになります。数字を入力する際、左揃えのままだと、左から入力が行われます。そうすると、桁を数えながら入力をしなければいけませんので、1、10、100、1000、0の数を数えたり、 しなななけければいけなくなります、えー、少量の数字入力であればそれはそれで構わないんですけれどもこれが100行とか1000行とか立て続けに数字を入力するときにはあまり効率のいいやり方とは限りませんそのため入力をする前に範囲選択は行った後ですね右揃えいにしていただきますそうすると入力する側から右から入力が始まりますので 1つ目の文字を数字を入力してしまえばあとは桁数を合わせるだけになり一中 100,000 100, 万などの数字を数えなくても済むようになりますでも私はもう桁を合わせてるだけになりますこのように数字を入力する際でもある程度の設定を先に行っていけば入力が楽になり入力ミスや入力漏れなどを 防ぐことができるようになります。で、合計金額を選定します。こちらは、金額と割引を、数字を使いまして、失礼しました。テキスト通りに進めます。はい、そうしたら46ページから47ページにかけて。 表に線を引いてしまいたいと思います。範囲選択のやり方はお任せします。スマウスを使ってもよし、キーボードを使ってもよし、併用してやっていただいても構いません。はい、そうしましたら、範囲選択を行った後、フォントグループ、そこのすぐ上、下形線と、 出てくるところのこの小さい指定印ボタンこちらを押していただくと表のメニューが表示されます中の線と外の線を一度に引いてしまいたいので上から6番目格子こちらを押していただきますとこのように中の線と外側の線を一気に引くことができるようになりますはいでは次え金額のところ 数字をただ入力をしただけなので、いくらなのかというのが分かりづらくなってしまっています。そのため、こちらをですね、48ページ、桁区切りとパーセントスタイルというものを行いたいと思います。まず、桁区切りスタイルから行います。桁区切りしたいと数字を範囲選択していただきまして、リボン中央、数値と書いてあるグループ、ここのすぐ上にあります、 カンマ桁区切りスタイルと呼ばれるボタンをクリックしますそうするとこのように数字に全てカンマが入ってくれますこれを手入力でやるのもなくはないんですけれども入力する側からですねつずつやっていくと入力ミスまたは漏れなどが出てしまいますので Excel の仕組みとして桁区切りスタイルという機能がありますのでこちらを使ってます では同じように割引も小数点で入力したものをすべてパーセントにしたいと思います。こちらは同じく数字グループのすぐ上、スタイルと書かれているところをクリックします。するとこのように 0.25 は 25% となりますので25、25% の数字が入ることになります。はい、では次50ページ。 比較演算をやっていきます先ほど言いましたようにここの表にある数字のみを使って今回は計算が出るようにしています合計金額は割引された金額を出したいと思いますので割引された金額を式として考えていきますで必ず一番最初に入力をしなければいけないのは イコールの記号となります日本語キーボードではシフトキーを押しながらハフヘコのほキーボード上の段にあるキーを入力していきます必ず Excel は計算式としてイコールを入れなければ計算式として認識してくれませんので必ず入力するようにしてください はい、そうしましたら割引された金額を出したいので計算をしていきますまず金額引くことの金額かける2 0割引という順番になりますこの説明をしますまず今入力しているのは F 列に 金額引くことの金額かける割引をしますのでイコールの数記号を入力していただきましたらそのまま左矢印をしていただきますとこの点線部分が移動しますで金額の部分なので金額のところにカーソルを移動します そしたら金額引く金額となりますのでマイナスを入れますで先ほどと同じように金額引く金額なのでまた左矢印を押していただいて金額のところに移動しますで最後金額×割引となりますので掛け算記号ではアスタリスクと呼ばれる米のマークのようなものこれを入れてます でかける割引となりますので左矢印を1回押していただいて割引にしますで必ず計算式を入れていただきましたら Enter キーを押していただきまして必ず結果を出すようにしてくださいよくこの Enter キーを押さずにですね結果が出ないという方もいらっしゃいますので気をつけてくださいあとはこのままオートフィールをしていただくことによりまして答えを出すことができます フォトフィルに関しては55ページ、56ページ、57ページに説明があります。復習を兼ねてやっていただくようにお願いをしますで。これも同様にですね、桁区切りをしてあげます。はい、これにて完成となります。頑張って練習をしてください。それでは失礼します。